こんにちは。今日は音楽を聴いている人の特徴を教えます。音楽を聴いているなと一発でわかるビートボックスには特徴があります。それはスネアの音色が統一されているこれにつきます。 これができているだけでリズムキープに色が出て見せるビートボックスになるわけですねメロだけを重要視する近代ヒューマンビートボックスにスネアが統一されている人は本当にうまいと言っていいと思いますでは細かく見ていきます音ゲー出身の場合 ルーティーンの構築が鮮やかで記憶力がとてもいいです自分がやりたいことを表現するためにリズムを考えて口に覚えさせる反復練習に全振りしている人たちです。自分から生み出す能力より他人のを学んで吸収するので音技の名前をよく知っています 元バンドマンの場合呼吸でさえピッチを合わせる名プレイヤーが多くフィルターを多用します口の渇きを利用したスネアを持っていたり一つ一つの音が何かたしなんできたジャンルや年代のバンドサウンドを想像しながら打っていますここからは ストリートカルチャー的目線です元ダンサーの場合キック・スネアが後ろで見ているようなスタイルになりハイハットでリズム遊びをする人が多いですグルーヴを銅として可視化するのが得意と言えます流れるより揺れるに変換できているので上手いより前にかっこいいや乗りやすいというスタイルになります 元 DJ の場合曲つなぎを主にやっている DJ クラブ DJ のヒューマンビートボックスは聞いたことがありませんがスクラッチや2枚使いを得意とする DJ は音音のの使いい方方より音の作り作が上手いです聴く側はのどバスの長さなどを意識しないといけなくて「うまい」や「かっこいい」 となるまでに音楽の知識を必要としますヒューマンビートボックスをただ聴いているだけの人にはあまり伝わりませんしかしショーケース特化型なのでライブなどでは映えますね元スケーターの場合ここには BMX なども含まれます ダンサー並みに音楽を聴いいているのがスケーターですスケータータはドロップを作ることが苦手で全体で聴いた時にミニマルになったりしますフリースタイルが得意でルーティーンを時間で区切りながら組みますもし披露する時間が60秒だった場合15秒 二十五秒、二十秒などになってたりするので、注意深く聞いてみてください。以上、音楽を聴いている人のヒューマンビートボックスの特徴でした。